はいあのボーノーと申しますあのご紹介あったように、えっとこちらの大学、広島大学の方で統合生命科学研究科というところでえっと研究をま あ, あのさせていただいてて、あのこちらに会場に来られない方は、ここのようなあの外から見ると、あのえー、右の方の右下のような、で中入るとこの、えー、階段があるところ、これの奥であの今もお 話, 話しております、まあ、未来クリエ と, いうところであのやっております。 それで、えー、と私なんですけれども、あのバイオヒマティックスというのをまあ専門にしてずっとやってきてるんですけれども、もともとはあの自分学部時代は実験してました。で、大学院から、えー、実験じゃなくて、えー、ピペットをキーボードに持ち替えた研究をしようと、えー、思い出しまして、そういうあの研究室を探していきました。で、そこであの、えー、代謝経路ですね、まあ、皆さん、物を食べたら。 消化とかあるんですけど、それの、えー、化学反応のデータベースのパセンのデータベースで、今すごく有名になっているこうケーグってやつなんですけど、そちらを作っている、えー、データ研究室の方に、えー、移りで、まあ、そこでの、えー、成果っていうか、まあ、バイフマティックスの研究を、まあ割と評価していただいて、理学研究所の方にあの来ないかということで、えー、やってですね、ちょうど人とマウスのゲノムがあの決定されるという2002年なんですけれども、このにいたので、 あのマウスのこうえっ、ー、とゲノム配列決定なんかのあの裏方をあのやってました。その後はえっ、ー、と埼玉医科大学というあの医科大学の方で医学研究を、えー、ややってその後にですね。d b c l s。あの後で話す小野さんの所属ですけれども、そちらの方で10年以上えっ、ー、と、えー。この生命科学分野のえっ、ー、とデータベースの、えー、を使いやすくするというあの仕事。 まあ、こういう会とかでも話したりとか、この右上にあるようなあの本ですね、今日もちょっと持ってきてますけど、こういう生命科学データ解析というふうな、まあ、本を書いたりして、えっと、いろんな方にデータベースを使えるようにということを、えー、やってきたんですけれども、ちょうど2年前にこちらの広島大学の方の、この、えー、卓越大学院というところで、ゲノム編集の、えー、教える、専門に教えるというところで、バイオフマティクスを教えるというあの仕事というか、まあ、先生ですけど、そこで、 そこに今あの来たということでこちらの今大学に来てちょうど丸に感じになってます。であのいろんなまあ研究やってるわけですけど今の研究室私の研究室ではこんな感じのまあ研究がが研究概要になるんですけれどもまああの簡単に言うとあの自分たちでもこうあの DNA とか d、えー、とかと DNA とか それぞれ遺伝子の発現ですね、どれぐらい遺伝子が出ているかとか、そういうふうなことをまあ測定するで。それを測定したデータがあの昔だったら1個ずつ調べればよかったんですけれども、今はすべての遺伝子が一気に分かるということで、それを、えー、解析するためのまあワークフローと呼んでますけれども、そういういろんなプログラム の, 重あの連なりをまあ作ってというふうなことをまあしますで、まあ自分たちのところ以外にもですね、世の中にいっぱいそういうデータベースが。 公開されてて、自由に使え、研究目的で使えますので、それをまあ使うというふうな、左下から の, このルートですね、そういうところもあのやってて、そこでまああの情報科学の技術なんかをまあ使って、ここにある GitHub とか Docker とか書いてありますけど、そういうものをまあ駆使して、えー、そういうデータの解析のワークフローを作ると。で、それはですね、アウトプットとして最終的には、解析結果をまあ可視化したりとかして、最後はあのこのゲノム編集ですね。 どの遺伝子をどう変えていけばいいか、どうすれば、もっと目的のものが得られるかというふうなものの設計にするためのターゲットの遺伝子、ターゲット候補をコンピューターで実験しないで見つけていく。それを最終的には確認していくというふうな流れになりますが、そういうことをやっているのが研究の私のところの概要になります。でえー、っとそういうい あの今言ったあの研究の概要を、まあ、実現するものとしてこういうことを今やってて、バイオ d x によるデータ駆動型ゲノム育種というデジタル育種と呼ぶものをやってます。で、まあ、ちょっといろんな言葉が出てきちゃってよくわからないと思いますので、それをちょっと説明していこうと思うんですけど、この DX ですね。DX ってなんか皆さんデラックスだと思ってると思うんですけど、デラックスじゃなくてあのデジタルトランスフォーメーションです。で、うん、ちょっとややこしい定義をこれ、あのこれ経済産業省の方に。 きっちり書いてあるんですけど、どちらかというと会社向けに書いてて、皆さんのちょっと実感に合わないと思いますので、私の方でもうちょっと分かりやすくあの、えー、したものがありますの、ね、で、そっちを見たいと思います。これですね。で、あの皆さん、えっと、デジカメとか携帯持ってますよね。で、まあ、最近だとデジカメというよりはこういうスマホだと思うんですけど、そのスマホはあ の, の例にしたいと思うんですけど、まあ、カメラですね。 えーまあ、皆さんはもう、若い方はもう本当、カメラって言ったら、最初からスマホだと思うんですけど、私なんかがあの皆さんの年頃というか、まあ、若い頃は、このフィルムカメラというのを使ってました、すごいアナログで、銀塩カメラと思いますけど、まあ、そういうふうなあのアナログのデータを使ってたんですが、それが、えー、いつしかデジカメというデジタルの、えー、と情報で得られるようになりました。それがさらにですね、最近だと、あのみんながどこでもあのその撮った瞬間に共有できるというふうな。 誰ででもみんながシェアできるそういうふうなあの、えー、SNS の状況に今なっててそれが、ま、あの Instagram とかですねそういうふうなあのものはこのデジタルトランスフォーメーションというふうな、まあ、あの例えになるんじゃないかなというのはよくこれ、えー、例えで言われています。それと同じようにですね、えー、とバイオ我々の生命科学の分野だと、まあ、昔は生物をあの顕微鏡で目で、えー、観察するそういうあの状況だったのが、えー、状況が変わり、えー あの遺伝子の配列ですね、DNA の配列が解読できるようになったから、それがまあ生物の持つ情報のデジタル化と呼んでますけれども、そういうことができて、DNA を全部読んでいくと、その生物が持っているすべての遺伝情報、ゲノムと言いますけど、そのゲノムを配列解読できるようになってきた。ただ、このゲノムの配列解読はさっきのマウスとかでも言ったんですけど、20年ぐらい前からずっとやってるんですが、なかなかそれをうまく使うということは、えー、まだ進んでないんですね。 でそれをうまく使えるようにどんどんしていこうという時にですね実際のその生物の持つ遺伝情報を改変する変えていく技術としてこのゲノム編集というのがまあ注目されてきてそれをうまく使えばもっとここに書いているような青いバラまあこれは割と実現してますけどあとは、まあ、あのバイオ燃料とかそういうふうなことをまあ実現してあとはもっとあのより、えー、人間のに役に立つあの 生物っていうのを、まあ、あの作っていけると、そういうふうな、まあ、あの流れがこの バ, ズバイオデジタルトランスフォーメーションだと思ってて、ちょっともう話長いんで DX って言いますけど、DX が、まあ、進んできたということだと思ってます。で、特にですね、生命科学の分野で DX ってじゃあもうちょっと具体的にっていうと、まあ、こんな感じかなと思ってます。えーまあ DX っていうと、あのニュースなんかでよく見るのはその 工, 業工場の自動化とか遠隔操作とかそういうふうなことになってて、バイオの分野でもそうです、実験をやってくれるロボットを作るとか、そういうふうな自動化も進んでますし、それ以外にですねあのビッグデータ、たくさんあるデータを扱うとか、あのそれを AI ですね、人工知能を使って何とかするというそういうふうなことがあって、その中にゲノム編集による育種であるとか、タンパク質の立体構造を予測する。これは実は実 去年2021年にだいぶ、えー、もてはやされて、今までの技術が非常に革新されて、AI を使って、えー、立体構造を予測するアルファフォールドツールというのがあので、プログラムが出てですね、すごい皆さんがこう、研究者の皆さんがあの喜んで、えー、使ってると、使い出したと、そういう今状況です。じゃあ、その AI ってじゃあ、何ですかっていうのよくあの聞かれて、いろいろ言葉があ皆さんの中でこんがらがっていると思うので、一応整理しておきますと、まあ、AI は人工知能ですね。 その中にですね、ある技術として機械学習。今の、えー、ま あ, あのアルファフォールド2なんかでもこの機械学習をまあ極めたもので、その中でもさらにあの、真相学習と呼ばれる、ディープラーニングと呼ばれるものをまああの使って、あ の, ディープあのアルファフォールド2とかいうのは実現していると。まあそういうふうに、えー、なっているのがこの、えー、と人工知能の、えー、中の言葉の、えー、階層になっています。で、まあ、そういう AI ももちろん使うんですけれども、それだけじゃなくてで、大きなデータ、ビッグデータというのがどれぐらい溜まっているかというのを具体的な数字で言いますと、今、えー、DNA の配列のデータ、どれぐらいかっていうと、ここに図に示すように、えー、この、えー、10年ちょい、えー、蓄積してきてて、この、まあ、緑とあの黄色の、えー、図あの、ねえー、成長曲線を見てほしいんですけど、その見ての通り、これ縦軸はあの対数なので、 まっすぐだ と,、えー、と、対数的に、指数関数指数指的に増えているってことになるんですが、まああの数字で言えば大体、えー、いい63ペタの塩基配列が全部溜まっていると。で、ペタってどれぐらいでかいかというと、この赤の中に囲まれたぐらいの桁数で、ちょっともう、なかなか説明めず難しいぐらいなんですが、この緑と黄色があるのは、緑の方はすべ、えー、てのデータで、これは人の個人情報も含んだ、まあ、あの 人にはちょっと公開できないようなデータみたいなのも含まれてて、黄色の方は誰でも利用できる、えー、公開データというふうになります。そういうふうな、まあ、あのぐらい増えててで、大事なのはここからなんですけど、あのそういう、まあ、たくさんあるデータを、まあ、あの使った研究を進めましょうということですね。で左の方は、えー、従来の、まあ、仮説を立てて、それを検証して発見をすると、そういう、まああのえー、サイクルを回してた研究だったのが、それがです、ね、一番最初にデータベースを見て、 それを解析して仮説を作って検証してっていう風な流れが回っていくというのが今のデータでこれをデータベース駆動型研究て言ってこれを私たちの研究室ではやってますそれがまあこのデータ解析基盤技術開発と呼んでいるもので今日はちょっと詳細は省きますが右下のようなウェブサイトとか見ていただくといろいろ分かるんじゃないかなというふうに思いますその中でこの酒と呼ばれるようなものを僕らのところは作っていて これも右下にあるような URL からすべて公開してますけど、コードを公開してますけど、こういうプログラムを作って公開して、皆さんで使える。これは何あるかというと、未知の生物種の遺伝子を読んだときに、それをどうやってデータをさばいていくかという流れになりますね。それはこの GitHub のウェブサイトなんかにもありますし、1個ずつのコードを見るとこんな風うにコードがなっているというふうなのが見れます。 でまあ、最終的にはそういうふうなシステムを作って、このパスウェイですね、これはトリプトファンからがどんどん分解されていくパスウェイ、代謝パスウェイを言ってますけど、それを、まあ、あのデザインできるようなことを自分たちの方でもやっていきたいなということで、これから10年ぐらいかけてこういうことをやっていこうというふうに考えてやってます。でまあ、あのそれを一緒にやる大学院生の方を、まあ、あの広く募集しててで、だんだんちょっと人が集まってきてますが、これまあ、あの大学院生以外にもですね、 実際にそういう、えー、と研究に関わりたいという方あの、ぜひ、えー、メールでご連絡ください。あのいろんなあの様式でですねいろんな、えー、新しい研究様式であの一緒に、えー、とできると思います。まあ、共同研究者とか、えー、大学院生とか言わないで、研究協力者と呼んでますけれども、そういう形であのやっていきたいなと思ってます。で、われわれのところの情報は、こ, この「ボうのラボ」というあのツイッター、右上ですね、の方でもあのやってますし。 それで実際に、えー、いや来た方にはもう、あの普段は、まあ、そういうコンピューターで、えー、やる研究できますし、我々のところにはこの右下にあるような実験施設もありまして、そこで、えー、いろいろ検証できると、そういうことを、えー、できるようになっています。なので、ぜひあの皆さん、えー、ご連絡ください。以上です。